ほう、右カーブで先が見えない中追い越しをかけるのか普通に対抗車いますけど雪道の運転とスキーの違うところは未経験者ほどスピードを出せることだよな滑ったことがないから滑ることの恐怖を知らないからドライ路面と同じようにスピードを出せる というわけでカオスな冒頭30秒を終え雪道スリップがお気持ち多めの冬到来企画動画ですダブル左折はちょっと第三者暴走機関車ミサイル。雪道の特徴ちょっとブレーキ踏んでも普通だが強く踏んでいくと一気に空想し出す急ブレーキ時の制動距離だけ飛躍的に伸びるんですよねタイヤへの負荷を転引きで抑えるのがコツまずちゃんと機能する状態のスタッドレスタイヤを履くこと水が足りないとダメ駆動輪だけなのもダメ 空気圧忘れもダメ。高速道路はすぐ通行止め。並走する国道も今年は多分ダメ。体重50キロもない人間が滑って止まれないんだぞ。体重2トンの4クエス u v が、雪道に強いわけないだろ。ここで CHR とかいうかなり怪しいセグメント来ましたね。実際雪の中運転しててさ、下り坂の制動距離より、上り坂の再発進能力の方が大事じゃね。再発進できない、スタックして終わり。 制動距離や走行安定性。この動画集みたいな事案になる。忘れちゃいけない。別に雪降ってなくたって。人間は運転に集中しない。物忘れ防止の薬を飲み忘れる。人生そんなもんさ。自動でオフになる自動ブレーキというネタが、3年後あたりに現実世界で起こる。アイドリングストップストップボタンが、カーナビ画面の本体設定メニューの、3階層くらい下に潜り込んじゃいましたからね。このチャンネルの大型ガラス、いつも割れてんな。 北朝鮮に工場作って右下にキム・ジョンを印刷したシール貼っておけば1枚も割れなくなると思うよ割った人から処刑されていなくなっていくだけなんだよな北朝鮮の夜間は肖像画がライトアップされてるんだけど絶望的に電気が足りない中あのライトが停電したら発電所の職員さんは処刑されるらしい以上民間人がオンライン死刑をやってる国からの北朝鮮レポートでした アンダー、交差点の左折前にブレーキをガツンと踏み込む習慣の末路私は黄色信号への強めのブレーキングで ABS を作動させたことが何回かありますただの雨でも段差と合わさると危ないんだよね大和尚をカネルそのカネルってこのレベルのことも指すのかそのカネルというのはすでに人手不足の中働き方改革で強制的に残業を制限された職場のようなガバさ<笑> 現役自衛隊員さんからの Twitter 実情レポートによるとどうやら今の自衛隊は平常時で過労死寸前らしい大和賞を兼ねるとかもうトイレと便器の話だろ備えあれば嬉しいなさあへ地の市区町村のようにそのうち言葉も合併が増えていくんでしょうやばいわ Twitter の140文字上限ですら長すぎるのかどっかないのか読めない人たくさんいるからなじゃあ動画なら大丈夫だと思うでしょ 最後まで見ないでコメントしてるのか動画内で言ってることを指摘するからねはい起きて破りの松路。<笑>カーリングのモノマネか何か 金魚のくるくるを見てわかる通り、凍結路を運転するというのは、スケートリンクを走るようなものですね。インターネットじゃ羽生結弦を誹謗中傷してた人も、何周もくるくる回って谷底に落ちて、ゴキブリ転生アクセルしろ。誹謗中傷対策進めねえなら、SNS の企業の社長は逮捕されろよ。ホリエモンやカルロス・ゴーンと同じように、悪い人が逮捕されるんじゃない。逮捕された人が悪者にされるんだ。さあ、君もアンパンマンになろう。 SNS で悪いことした人を叩きまくるんだ話も弁解も通じないことは分かりきっているのでアカウントを消すことにしたカルロス・ゴーンはそうやって飛行機で脱出したそれにしてもこの国のトラックはいつもパンパンに詰め込むよな 都市部に雪でも売りに行くのか空気が入った缶が売れるらしいですからねそれを言うなら日本だって納豆のからしもメルカリで売れるらしいからなそのうち赤ちゃんが400万円で売れるようになるぞ埋めるような人はひたすら産んでるだけで育てる義務なしで年収400万円になるわけですかしれっとメルカリ社が中間マージンを抜くし子供達は相変わらず親と大人の道具にされるしそんな未来ならないらない肝心なところであ あ, あ, あ, あ。 凍結路の中、横断歩道の歩行者のために止まってあげたら、後ろのダンプがスリップ事故したわけだな。動画で見る交通事故と、現実で見る交通事故の違いって、音と、壮絶さの臨場感と、火薬の匂いだと思いますよ。走ってる時より、製造時の CO2 排出量とか考えるより、事故現場の、あの資源を無駄にした感じ。 あれこそまさに、自動車は環境に悪いって感じる瞬間だよな。ベントレイとか乗ってる高年収の人って、燃費が絶望的に悪いとき、燃料代よりも、化石資源を浪費してる感が辛いらしいですね。休日にダラダラ YouTube 見てるときの、無駄な時間を過ごしてる感は、好きな人多そうだがな。エンジンマウントがずれる、もしくはクラックが入っている。エンジンブローも通り越してんじゃねえか、心臓が口から飛び出すレベルだぞ。心臓を口からって、臓器配置的に無理だね。 その手の表現を見聞きするたびに脳内検証入ってフリーズするタイプ今日の議題は豆腐の角をぶつけて人間を殺す方法ですえらく頑丈なバスだなあれだけの勢いで突っ込まれたのにへこんでもないぞバスなんて体積のうち8割が空間なんだから可能な限り頑丈に作って重くなった分はエンジンで引っ張るそういうコンセプトを感じますね フラッシャブルゾーンを用いないわずかな誤差というかあまり不足を許さない日本の現場の厳しすぎる個数管理みたいだな身近なところだと回転寿司の廃棄率ある程度は流さないとオーダー殺到でパンクでも排気が少しでも増えると上から怒鳴られるどっちに転んでも怒鳴られるダブルバインド社会全体で統合失調症を育てているんだそんな仕組みを続けてるから老害と言われるんだけど弱害という言葉を作って対抗するんだでも TikTok でバカみたいに踊ってる奴らを受け入れろ って言われても知らねえんだよなはいはいこの橋を高さ制限ちょいオーバーでクリアして押しつぶしパワーでもってお城の石垣のように強固にしようね戦国時代にお城を作ってた人たちもこんなところで話題に挙げられるとは思ってなかったやろな戦国時代令和のインターネットのことですかねランクルクルミサ死んだんじゃないのさて中国の高速道路ですが なんだこの路面、うねりすぎだろ。ドイツのアウトバーンが特別視されるけど、道路インフラの整備度を考えると、そこまででかい差だったのかね。コストコが実はお得じゃない説みたいな、化けの皮が剥がれるとは言わないが、昔ほどの性能差がなくなって、えーー、すごいクラッシュだ。これが21世紀の人間力か。技術革新の未来は未知数だが、ローマ帝国時代から2000年経ってもこれだもんな。馬は自力で避けてくれるし、畑の農作物だけで走れますからね。 究極のエコカーですね。10年後くらいに、もしくは核戦争の後に、モビリティカンパニートヨタが、トヨタ印の馬を発売してくれるだろう。無人ドローンタクシーで墜落死するのもいいけど、買い馬の後ろ足にけられて、股間を潰されて死ぬのも悪くない。状況設定が極端すぎるんだよな。突然の爆音。電話越しに発狂する人かなどこに引っ掛けてんの馬なら横転しても、普通に自力で起き上がるんですよ。テスラとか環境に悪いぜ。 これからの時代は、競争場を引き取って、家庭菜園で養うべきだろ。核戦争に備えて地下シェルターを開拓する系ユーチューバー探せばすでにいるんじゃないですかね。鶏も買っておこうぜ、食える。狩猟免許取って、地下の討伐もやりましょうか。マンモス追ってた時代への原点回帰。スマホは使いこなした者が勝つ時代から、使わされるものが全員負け、適切に離れるものが幸せになる時代へ。それにしても積み込み適当ですね。おっちゃった 落とすというか、最後の 20% くらい、全部向こう側に落としたような。まあいいじゃないか、大事なものをいくつも落としてきた、それが人なんだ人生なんだ。だからっててこまでして命を7なっていが乗り換え命の不法投棄、交番に届けとこうか。